演武開演どうも本日はローソンのチーズのポカッチャを食べたいと思いますモッツァレラチーズのレッサではいただきます 何気に怖いこと言いますね美味しいですけど<笑>上のパン部分のには焼けたチーズとバジルと思われる高糖香草の香ばしい香りその中に入っているモッツァレラチーズどれも噛みしめた瞬間に口の中にうまみが広がって美味しかったですチーズを堪能するのにぴったりなコカッチャでしたご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです